少年の皆さんです第7回インターよさこいインタガ城開催おめでとうございますコロナ禍で2回ほど参加を見送らせていただきましたが久しぶりにこちらで演舞できることを楽しみにしてまいりました今年初演舞です楽しく元気に踊りますので心の中で5000円そしてたくさんのご提表紙をよろしくお願い申し上げます頂戴しております それでは踊っていただきます。柴田よさこい美少年、ガンシテイナ。